皆様こんにちは ST マイクロエレクトロニクスイメージング製品部の甲口ですこのセミナーではマルチゾーン速挙に対応した DOF 速挙センサーを使用するジェスチャー認識ソリューションについて解説いたしますそれでは早速セミナーを始めさせていただきますまず今回の内容です はじめに、ゼスチャー認識とは、TOF センサーを使ったゼスチャー認識の概要について説明いたします。続いて、ゼスチャー認識の幅広い応用例をご紹介いたします。そして、その次にはゼスチャー認識の対応製品ということで、今回のゼスチャー認識の説明に使った TOF センサーの製品そのものについてご紹介いたします。はじめに、 絶写認識とはということで TOF センサーを使った絶写認識の概要について説明いたします。人間が何か機器を操作する場合、必ずその操作のインターフェース、インタラクションが生じるわけですけれども、その場合にはボタンですとか操作パネル、タッチの操作パネル、あるいは音声による制御というようなことが考えられるかと思います。 今日のジェスチャー認識は、その中でも、例えば手を使った体の動き、手の動きでもって機器を操作するというようなことに対する応用でございます。今回のジェスチャー認識に関しては、まずセンサーが人の手の動きを認識いたします。例えば、スワイプ、左右に動かすようなスワイプ、タップ、 回転ですとかセンサーと手の距離を検出してそれによってボリュームのようなこととを操作するとそれをセンサーの方からコンピューターホストの方に送ってそれでもってコマンドとして認識して機器の操作に応用するというものです。TOF タイイムオブフラトの技術について簡単にご説明いたします。 TOF センサー、タイムオブフライトセンサーとは、センサーと物体との距離を、センサーが発した光が対象物に当たって戻ってくるまでの時間を距離として測定するものです。今回使う TOF 測距センサーは、その距離を測定するゾーンを 8×8 のマルチゾーンで測定することになっております。 それによって、例えば手であれば手の大まかな形がわかるようになっております。で、それぞれのゾーンで対象物と、まあこの場合手ですけれども、手との距離を測ることによって、その手の動きを検出するというものでございます。こちらがそのゼスチャーのまずはじめ、ハンドトラッキングの例でございます。 左側のカメラの絵は、あの、わかりやすいように映、えー、しているだけでして、えー、センサーからの出力は右側の絵のような形、画像ではない形です。で、あの、真ん中の数字が出ているところでもって、えー、の手の動きを追いかけているというのがわかるかと思います。また、センサーからの出力は画像ではないため、プライバシーにも配慮がされております。 次が、えっ、ー、と、この手の動きをジェスチャーとして認識しているという例です。右に動かす、それから左に動かすというような、えー、手のスワイプ、それから今タップをしました。えっ、ー、と、タップによってタップを検出して何かを動かす。今ダブルタップを検出いたしました。それからまた左、右の検出をするというようなことでございます。 それから、えっと、今度は手を止めて、ボリュームの操作、近づけると何かボリュームが小さくなる、遠ざけると大きくなるというような検出の例でございます。これが手のジェスチャー認識です。そして、えっと、この手の動きをアプリケーションの操作、この場合は写真の送りですね、送ったり戻したり、それからタップをすると今動画が再生されました。 動画を止めました。で、また写真を戻しました。今度はズームですね。ズームをアップしたり、えー、と遠ざかったりするというような操作を手の動きによってやっているという例でございます。いずれも、えー、と今ご覧いただいた3つの例というのはこれからご紹介する ST のゼスチャーの EVK 評価ソフトを使用しております。ここから先はゼスチャー認識の幅広い応用例と いうことで、どのような実際的な応用例があるかということをデモ画像等もお見せしながらご紹介したいと思います。様々ままな機器にこのジェスチャーを応用するメリットですけれども、えっと、まずは利便性ですね。触らないで、この左の画面なんかですと料理をしているので手が汚れていると。そこに対してタブレットを操作する場合に、えっと、触らないで操作をするというような利便性がございます。 それから、えっ、ー、と、同じく触らないで操作をするということで言いますと、衛生的な面でも物に触らないで非接触で、えー、まあ感染症予防といったような観点でもメリットがございます。それから、えっ、ー、と、まあ、同じく触らないで何かを操作をするということ、まあ、ジェスチャーということで遊び心があるといいますか、そういうエンターテインメント的な扱いにも利用できるかなというふうに思います。 そして、触らないで機器を操作をするということで言いますと、あのもちろん、触ったものが危険、高音だったり低音だったり、何か鋭利なものであったとすると、そこから離れたところで触らないで操作をするというようなことが可能になります。はい。で、えっ、ー、と、これらのメリットを生かしたような最終製品の我々 ST が考える例ではありますけども、えっ、ー、と、このようなものが挙げられるかなというふうに思います。 え、ま、便利に使うという意味ですと、あの、サーモスタット操作版ですね。それからスイッチ、それからロボット、えー、っと、スマートスピーカーのようなもの。また PC やタブレット、スマートフォンなどを触らずにジェスチャーで操作をすると。それから、あの、AR、VR のようなもので、周りを理解しながらその手で操作をすると。いうようなことがあるかなと思います。それから、えー、っと、衛生面ですと、えー、っと、デジタルサイネージ、タッチパネルの代わり。 え、ドライヤーですとか何かのディスペンサー、エレベーターの操作ボタン、自動販売機の操作ボタン、ATM の操作ボタンと、を触らないスイッチの代わりにできるかなというふうに思います。安全面ということで言うと、えっ、ー、と、熱を発生するようなキッチン器具、それから産業用ロボットや生産ラインのように近づくと危ないようなものに対して、タッチレスの操作というのが応用できるかなと思います。 そしてあのおもちゃのロボットですとかゲームとかのようなエンターテイメント性もあるから、まあ、このようなもののほかにもあのいろんな電子機器家電産業システムロボット等で幅広いアプリケーションが考えられるかなというふうに思います。こちらがあの先ほどもありましたけど手で操作をして実際にパソコンの画面で、えっと、右左を操作している例。 画面送り、まあ、プレゼンですねを送る例になりますで、えー、とこちらは、えー、と同じくパソコンの画面で、えー、写真を送ったり、えー、と戻したりそれからまあ動画を再生したりというような例になります、はい、そして、えー、と次はですね弊社の EVK、えー、評価ソフトの中に出てくるんですけどもその例でやりますけどもキッチン器具ー、まあ、ヒーター ですかコンロですかえっと、それをイメージいたしまして、手を近づけたところで、えっと、オンとかオフなどですね。それから、えっと、手との距離を測ることによって、その強度を操作しているというような例でございます。今、ダブルタップをしたら、あの、画面というか、機器がロックされました。そういうような例でございます。こちらはちょっと、あの、イメージ画像。 でありますけれども、まあ、ロボットなんかに対して手で操作をするというのは、これはロボットが、あの、実際は、まあ、えっ、ー、と、これはもうちょっとイメージ図にはなりますけど、あの、理解するというようなイメージでございます。こちらは実際のデモの画面です。あの、エアコン等の操作パネルに応用した例です。はい。使っているのは、えっ、ー、と、VL53、L5 という製品になります。まず、えー、タップをして、えー、温度を 選選選ぶぶののかか風量を選ぶのか選びますそして、そこから手の距離ですねを近づけたり遠ざけたりすることで設定温度の調整をいたします。また、スワイプをすると今度は風量の調整になります。これもまた手との距離を見て風量の強さを調整することになります。そして今、いなくなりましたけども人が。えっと、いなくなりますとセンサーの前から人がいなくなるので 画面が消えるというようなことになります。また画面あの前をちょっと通り過ぎただけですと反応しないというようなことになります。また前に来た時には画面がオンするというような例でございます。これは実際の弊社のセンサーを使ってデモをしております。次がジュースとかえっ、ー、と飲み物のディスペンサーの例です。まずですねえっ、ー、とこのカップを置く場所のところにもセンサーがあってえっ、ー、とこれによってまずカップそのものを検出いたします。 それから、えっ、ー、と、この操作パネルですけど、えっ、ー、と、下の穴のところにまたもう一つセンサーがついておりまして、えっ、ー、と、これ、ゼッチャーによって、どの飲み物を選ぶのかというのをやっております。はい。今、例えば、アップルジュースというのを選びました。で、それによって手を近づける、う、ことによって、えっ、ー、と、この後、あの、ジュースが出てきます。で、近づけている間、えっ、ー、と、飲み物が出ていて、えっ、ー、と、注がれております。そして、えっ、ー、と、 今、飲み物がいっぱいになってきましたので、えっと、手を外します。はい。そうするとオフになる。もちろん、あの、カップの方も測っていますので、えっと、水がいっぱいになったら止まります。それから今、カップを逆さまに置きましたけど、えっと、これは、あの、カップの底面との距離が違いますので、えー、正しく置かれているかどうかの、えー、っと、判定にも使います。はい。で、今度は別の飲み物、ジンジャーエールですかね、を選んで注いでおります。 このように操作版に使えるというような例でございます。今申し上げましたのは ST のデモですとか、一部イメージ画像もありましたけれども、そのようなもので、いくつかのアプリケーションに応用した例を紹介いたしました。このようなものを次々に開発、もしくは市場とのフィードバックをいただきまして、新しいユースケースやデモを今後も提供していく予定でございます。 それでは、ここまでご紹介いたしました、ジェスチャー認識を実現している実際のトフセンサーのセンサーそのものについてご説明いたします。今回ご紹介している一連のデモに使用しているのは、弊社のトフセンサーの ST の VL53L5CX という製品になります。 この VL53L5CX は初めてのマルチゾーン 8×8 のゾーンですね。対象物を 8×8 のゾーンに分けて、それぞれの距離を測定するというものになります。そのマルチゾーン対応の即居センサーになります。最大 8×8 なんですけども、4×4 というゾーンに設定することも可能です。そして、視野角 FOV。 ですけども、まあま見る範囲ですねは正方形で45度かける45度対角で言いますと63度の視野角を見ることができます。また最大の測距距離ですけれどもこれはまあ、暗いところで測る距離ということになりますが、そちらですと最大4メートルまで測ることができます。 で、えっ、ー、と、マルチターゲットと書いてありますけど、まあ、マルチゾーンとちょっと言葉が似ているんですけど、えー、マルチゾーンというのは縦横方向のゾーンですね。えっ、ー、と、どの位置に対象物がどれぐらいの距離であるかと。マルチターゲットというのは、えっ、ー、と、奥行き方向です。手前に一つ目、えー、奥の方に二つ目の距離の物体があるというようなものの検出ができるということになります。そして、えっ、ー、と、 検出する速さですけれども、4×4 ですと、60Hz、1秒間に60回測定することができます。また、カバーグラスによるクラストークへの耐性とありますけれども、これは先ほど申し上げた、マルチターゲット、手前に何センチ、奥に何センチというようなものの検出ができるということを利用して、手前の方にカバーグラス等々がある場合に、それが汚れたとしても、それを一つ目、 の対象物というふうに検出してしまって、それが汚れてもそちらを無視をするというようなことで、そのクロストーク、カバーグラスによる光の散乱ですね、それを防ごう、それを補正しようというものになります。また、明るいところになりますと、えっと、実は最大の測距距離が短くなるということがありますけれども、えっと、このセンサーの場合、明るいところ 5KX ぐらいでも1メートル70センチぐらいまで測れるというようなセンサーになっています。 サイズは6 4 × 3 × 1 5ミリのサイズの中に発光部、レーザーを使っておりますけど、レーザーの発光部、受光部、それから測定したデータを処理するプロセッサーが入っております。続きまして、開発の環境のお話になります。開発環境といたしましては GUI、ジェスチャー EVK というのが評価用のソフトウェア。 に先ほどのジェスチャーを実現するようなファームウェアを付けて提供しておりますそちらがソフトウェアの方ですねそれからハードウェアの方に関しましては弊社の他の製品と同様に X ニュークレオという評価用の拡張ボードを準備しておりますえっとこの拡張ボードは ST の STM32 ニュークレオボードというマイコンの評価開発ボード と組み合わせて使用することにより簡単に評価や開発ができるものですこのようにハードウェアソフトウェアともにオールインワンパッケージということで ST の方から準備をしておりますそしてえっとその評価ソフトのお話ですけれども特にジェスチャー認識をするソフトウェア EVK ですがこの ST SW IMG 035 という名前で ST のホームページからダウンロードすることができます。ここには先ほどのデモでいくつかご紹介したようなハンドトラッキングですとか、スワイプやタップの検出、ハンドゼスチャーの検出、それからアプリケーションで写真を送ったり戻したりするというようなことに応用できるようなゼスチャーの認識ソフトが入っております。こちらをあのまあ、ゼスチャー認識の評価、 として、どれぐらい使えるものなのかという評価として見ていただければと思います。そして、その絶写認識のファームウェアもですね、先ほど申し上げた STSWIMG035 という評価ソフトと一緒に提供をしております。で、えっと、これはすぐに使用できるような弊社の STM32 用のサンプルコードになりますけど、えっと、ライブラリーとして準備をしております。 また、えっと、この、ゼッシ認識のところのファームウェアということでは、他の ST のマイコンに対する新しいライブラリも開発中でございます。以上、製品として TOF センサーをご紹介させていただきました。で、改めまして TOF センサーそのもののメリットをご紹介いたします。まず、センサーが一つのオールインワンパッケージにまとまって発行部も受光部もプロセッサーも まとまったパッケージになっておりますので低コストでセンサーのシステムとして開発ができます。そしてそれらを低消費電力で実現することができます。比較的低消費電力のマイコンで動作ができるようなあの軽量のアルゴリズムをセンサーの中に入れてあります。またプロセッサー、プロセッシングとしても例えば映像を使うような 映像を使って映像を分析するような絶写認識等々、もしくは他の即興と比べますとかなり簡単なデータフローになっておりますので、ホスト側の方もシンプルなものでできるようになっております。それからと元々の TOF センサーの特徴であります対象物の色や形状、サイズに依存しないで対象物のとの即興ができると。 いうようよな高性能も備えております従来の赤外線のセンサーの場合ですと対象物からの反射の光の強さを距離として置き換える場合がありますのでその場合ですと対象物の色がですね白かったり黒かったりすることによって測定できる距離が変わってしまう測定する距離が変わってしまうということがありますのでその辺は TOF センサーの利点を備えております。 また、途中でも申し上げましたけれども、カメラのセンサーではございませんので、画像を使うことがありません。あくまで対象物との距離を測るものでございます。それによって、顔の写真ですとか、そういったようなものが映されることはありませんので、このセンサーを使っているということで言いますと、プライバシー面でも配慮ができるかなというふうに思います。はい。 えっと、一連のセンサーに対するご説明をさせていただきましたけれども、改めましてこの VL53L5CX の評価ボード等々をまとめてご紹介いたします。まず製品そのものですね。えっと、VL53L5CX。それから、えっと、x n ュ c ク e オというふうに申し上げましたけれども、マイコンボードに乗せて使うような評価ボード、拡張ボードがございます。 それから、弊社の STM32 というニュークレオのボードと、えっと、組み合わせて、この X ニュークレオを使うんですけれども、あの、もともとそのマイコンのボードと2つパックにした、えっと、P ニュークレオと呼んでますけれども、2つを1つのパックにしたような構成というのも準備してございます。それから一番下なんですけれども、えっと、これは、あの、ブレイクアウトボードとかサテライトボードとか呼んでいる拡張ボード、 なんですけども、えー、とご覧いただいてわかる通り、センサーが、えー、と小さなガムより小さいくらいのサイズの、えー、と小基板に乗ったようなボードも、えー、と準備しております。こちらはですね、手作り施策、POC ですとか、えー、とそういったような ああ、もので実験や試作をしていただく際に、ま、あの、基盤をいちいち起こさなくても、えっと、このような、えっと、基盤でもって、ま、いろんな場所にセンサーを取り付けて、え、評価やご検討がいただけるというのに便利かなというふうな、あ、ものでございます。あの、こちらも合わせてご検討いただければと思います。あの、このような評価ボードや製品、 それからサンプル等々に関しては ST のウェブサイトもしくは ST の販売代理店さんにお問い合わせをいただければと思います。今回ご紹介いたしました VL53L5CX というのはマルチゾーンの検出という特性を生かしましてゼスチャー認識に対してのソリューションを準備しておりますけれども一つ前 えー、少し前の製品で VL6180V1 という、えっと、もう少し、こう、シンプルなタイプのセンサーがあるんですけど、えっと、その頃から、簡単なタップですとか、複数個使って、この時は複数個だったんですけど、えっと、そのようなものを使っての左右のワイプというのの検出を、あの、実現しておりました。で、えっと、今回この VL53L5CX でもって、えっと、一つで数種類のジェスチャーを認識するような、 ことが実現できております将来的にはまだあの詳しいところは開発中構想中ではありますけれどもその他の多彩なジェスチャーを認識できるような製品のロードマップも今後考えておりますここまでのところをまとめとさせていただきたいと思いますえっとまず ST の TOF 即興センサーですけれども ST は TOF 即興センサー のサプライヤーの中で長年提供させていただいておりまして、あのリーダー的存在であるかと自負をしております。で、えっ、ー、と、その中で、えっ、ー、と、今回、ゼスチャー認識。 のソリューションを GUI、EVK ソフトウェア、評価ソフトですね。それからサンプルコード、それからハードウェアのボードとまとめてこちらを入手いただければ簡単に絶写認識のことが試せるというようなソリューションを準備してございます。そして絶写認識を使うことによっては様々なメリットがございます。 えっと、一つはカメラを使わないということなので、プライバシーに配慮ができるということ。それから、まあ、チャーという非常に直感的な操作で何か機器を操作するというようなことに応用が可能。えっと、そして、えっと、それが、まあ、センサー一つでもって、えっと、シンプルに実現できるということ。使い方に関しては、あの、ロバストといいますか、そういったような、あの、ソリューションになっております。 そして、えっと、ST といたしましては、今回ご紹介いたしました、53L5CX を使ったジェスチャー認識に加えまして、えっと、将来的にも製品を今後、あの、開発していく予定でございます。そして、えっと、これらによって、まあ、民生危機器から産業危機、それから、まあ、衛生的なもの、危険なもの、そういったようなところに対して、幅広いアプリケーション、市場、 でもってご検討がいただけるかなというふうに考えております。以上、TOF 即興センサーを使用したゼスチャー認識ソリューションについて解説いたしました。ST の TOF 即興センサーはゼスチャー認識以外にも様々な用途にご使用いただけます。ST はそのための開発環境を提供しておりますので、ぜひご検討ください。詳細につきましては、 ST のウェブサイトをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。